上がさ、どうしてもさ、入るよね。はい、おはよう。はい、行こう。はおはようございます。おはよう。テレビおったわ。どうしよう。ジブったね。まって。 グープボーイ、はい、よしこんにちははなちゃんはなちゃんえ？<笑>何回も乗ってますけど、はいはい、あれよはい、はい、待ってそうそうそう、まだ ーゲームってなってんのはい、いいでれけるかなははい、い、こっっっちーあれあれ、はい、るーあー出たよおイーーーーーーレビオケけるど。うするあ、そんなのもんえ、はい よしいいよい、えー、もう腰腰けけてます、ね、腰引けてまますす、ね、あヤ な, ここ な, な, なんやろ、はい どうすんの、あんた、一生体重測られるね。なあ。な、う、い、ん、じゃないよ。はい。てるなあ、かけとるやろう。はい、バイバイ。う お, いおい。目動いてます。目がチラチラ動いてます、うん。はい。出ないよ。さあ。はい、出て。 うわうわうわ。うわうわ<笑> やばいですねいですよいい自分の体の体重さもななんんんんか理解ききてない気がた上っおお兄ちゃゃだよお上手じゃんで大きいね。お兄ちゃん お兄ちゃんこれしかできないかでなな、い<笑>よろしくくねかなった、似てるお父さんは産んだ時は寝 て, 寝ていたそうです<笑> すごいですえ、すごい<笑> 急, 急成長ですね、はい、おすごいすごいすごい右が強いです<笑> 一番最後見た時よりも進化し、はい、めっちゃいいダンフ、ね、ラフー<笑><一緒><笑>プですか Bye bye. good smile!